俺はどんなボールだって打つ。俺にトス持ってこい。俺は俺が持っていく。信じて止めハイキュウ。ハイキュウシーズンワンオンアニマックス。